こんにちはブロードです今日はですねコスパ生活の後悔ってていいう話をしていきます僕がコスパ生活いいですよだとかコスパってこんなに楽しいですよっていうふうに動画で発信してるんですけども実際それって後悔することあるんですかとか失敗することってないんですかっていうふうに質問されたことがありますなんで今日はその後悔 実際どんな後悔があったのかコスパ生活って言いつつデメリットって何なのって話を今日はしていこうと思います僕のチャンネルではこうしてコスパ生活だとかミニマルな生活だとかフリーランスの仕事についてまとめていますよかったらチャンネル登録よろしくお願いします今日はコスパ生活の後悔なんですけども実際どんなことがあったのか結構改造してみたんですよでいろいろ考えた結果コスパ生活したデメリットってないかもしれないな ないんじゃないかなと思ったんですけども、よくよく考えたらちょこちょこ出てきたんですよ。なんで今日は3つのパートによってその後悔、失敗談をまとめていこうと思います。まず1つ目。安いものを探すのが趣味になる。これが、えー、後悔の1つ目ですで。コスパ生活を配信してるんであたって、実際いろいろと見ていくと、やっぱりこれってコスパ生活なのって自問自答するようになってくるんですよ。 あこれ安いけどこれ本当にコストパフォーマンス的にいいのただの倹約じゃないのとかただのケチじゃないのっていうふうに思ったりしますで安いものを探すのが結構趣味になってきてもっと安いものはないかとかもっとリーズナブルないかもっとコスパいいものはないかっていうふうに色々と検索するようになりましたこれがあの結構あの時間かかったりするわけですよでやっぱりどこかで妥協しないといけなくて例えばえ飛行機であの海外に行くってなった時にそのコスパのいいあの 交通機関交通手段を探すのに例えば船がいいとか例えば飛行機がいいとかってなりますよねで飛行機がいいってなった時にその飛行機の価格値段を安くするためにどうすればいいのかっていうふうにもう色々と調べる時間を考えたら時給換算すると結構もったいないなっていうふうに思ったりするわけですよねやっぱりキャンペーンを使えば安くなるとかそのね IP アドレスを変えることによってもっと安くなるよとか で、フランス人として登録して、フランス人として契約すれば、あのもっと安くなれるよとか、まあ、よくわからない方法によってあの、安くすることはできるんですけども、どこかで妥協しないといけないという意味で、やっぱり安いものを探すのがどんどん趣味になってきて、時間が取られてしまうっていうのは、デメリットの一つ目なのかなというところで、コスパ生活の後悔。一つ目、安いものを探すのがもう趣味になっちゃうよっていうところでした。で、次、二つ目何かっていうと、海外まで行くと理解されにくいというところです。これどういう意味かというと、 あのコスパいい生活をするとやっぱり物価を気にするようになりますで物価の安い国に行けばもっとコスパのいい生活できるじゃんっていうところで海外の配信をしたとしますそうなってくるともうね理解されにくいというかあのこういう生活もあるんだけど私にはちょっと無理だなって思われる方も多いというところで理解されにくいというのがありますやっぱり海外に行くっていうのは結構ハードルらしく 例えばセブ島でフィリピンで生活するってなったらそれなりに英語も必要ですしそれなりにそのホテルの予約だとかチケット代だとかっていう風にかかってくるんでそれを実現する自分ごとにしてもらえるっていうのがなかなかしづらいなっていうので海外まであのコスパ生活を伸ばしていくとちょっと理解されにくい。 もしやるんであれば福岡の生活だとかコストパフォーマンスのいい福岡の生活を配信した方がやっぱりより知ってくれる人見てくれる人が増えるのでそういった意味ではやっぱりもう海外よりも福岡の生活の方が面白いのかなというところで2番目、海外まままで行くとと理解されないっていうのを後悔にまとめてみました。次3番目は何かっていうと倹約とケチの境目を明確にしないといけないというところです。 えコスパ生活コスパ生活って言うんですけれども実際ただのケチ生活じゃないかっていうふうに思われる方もいらっしゃいますよねこれ倹約倹約って言いながらもこれただの我慢大会じゃんみたいなのって結構あると思うんですよなんであのいかにねそ充実してるかっていうのもやっぱり配信しないといけないなと思いながらで僕自身はもう自分の生活に満足してるんでそういった意味では、まあ、全然いいんですけれども見てくださる方がこれってちょっとただの我慢じゃないのとか いうふうふに思われてしまうのももったいないのでコストパフォーマンスのいい生活をしつつも謙約というかケチというかいう我慢するような生活ではなくてもっと現実的なより楽しそうに見える配信をしないといけないなという感じで僕は意識してますでプラスやっぱ自分には厳しくするんですけども他の人他人の人には優しくできるような配信を僕は心がけています どういう意味かっていうと例えば自分には別にそんなにお金かけなくてもいいけど例えば他の人プレゼントしたいなと思う相手だとか友人にはあのお祝い事だったりだとかっていう時には結構プレゼントしたりその自分に使うお金はミニマムでもやっぱり他の人に使うお金はどんどんどんどんプラスしていくっていうのが僕はよくやってることですそうすることによってコスパ生活をしてる意味があるのでやっぱりそのお世話になってる人にはどんどんどんどん還元していくっていうのを 意識しているところですでですねコスパ生活の効果の話なんですけども今日はですねおすすめのコスパ生活に関する本を紹介したいと思います僕めちゃくちゃ本が好きで毎年200冊以上ぐらい目を通してしっかり読んでるんですけどもその中でも本が好きでその中でおすすめの本がこれです「幸せをお金で買う5つの授業」っていう本を今日は紹介しようと思いますこれすごくいいんですよ <笑>なんでいいかっていうとこれちょっとタイトルね幸せをお金で買う5つの授業ってなんか変なタイトルだなと思ったんですけども中身はすごく面白いですで実際お金の使い方ってやっぱりみんな気になることでどうすれば幸せなお金の使い方ができるのかとかどうしたらおすすめというかどうしたら満足できるのかっていう話がここに書いてあります例えで言うと先ほど言ったみたいに他人にお金を使うっていうところがポイントで例えばえ自分があの 契約をしてるんですけどもその契約で余ったお金を他の人に歓迎するんだよっていうようなお金の授業だとかあとは僕はよくいつも言ってるんですけどもあのお金ってやっぱり紙紙媒体なんですよ要するにお金って紙でただ単なる紙を集めるのではなくてその紙を経験に使いましょう経験に変えて自分の人生を生かしましょうねっていうようなお金の授業がここに書いてあるという感じです実際やっぱりお金って紙ですよね紙を ひたすら集める、まあ、言い方は悪いですけれどもひたすら集めることが貯金っていうふうな思考ですよねそうではなくて、まあ、稼いだお金実際自分の人生で使わない限りやっぱりもったいなくてそれを経験で使ったりするのがおすすめですよというような話です例えば留学に行ったりだとか例えば旅行に行ったりだとか旅行に行くことによって経験が積まれてより良い人生になるというところですね やっぱり人生は1回しかないですよね1回しかない中でやっぱり後悔するっていうのはもったいないなと僕は思ってるので例えば、えーね、今日僕が亡くなるってなった時に実際例えば 1,000 万 2,000 万ぐらい貯金があったとしてももったいないなもう死ぬ前にしっかりあの人にお金を使ったりだとかお世話になった人にあの恩返しをしたりだとかあとは自分の経験に使え でおけばよかっったなっていう風に後悔をするんではなくてしっかり使って経験に使ったり感謝するために使ったりっていうふうにお金は循環させていくもんっていうようなことを学びましたという意味でこのね「ね幸せをお金で買う」5つの授業おすすめなんでよかったら見てみてくださいというわけで今日はおすすめの本とプラス、えー、ミニマルなお金の使い方というところとプラス、えー、今日はコスパ生活の効果についてお話ししていきました。 皆さんいかがだったでしょうかコスパ生活いろいろとしてるんですけども今度あのフィリピンのセブ島に1週間後行きます、えー、1月の中旬に行くんですけれどもそこからどんどんどんどんまた、えー、癖の強いコスパ生活海外編をお届けしようと思っています、えーね、皆さんフィリピンの生活だとか興味がある人はちょっと少ないかもしれないんですけども僕はどういうふうな生活をして例えば1回30分のフットマッサージ300円で受け入れたりだとかあとは チキンコンビニで買うチキンがめちゃくちゃ安かったりだとかあとはですねタピオカ100円で飲めたり150円ぐらいかなタピオカ飲めたりだとかクオリティめちゃくちゃ高いんですよとかあとは韓国のサンギョプサルだとかもう1000円ぐらいかなで食べ放題だとか500円だとかで食べ放題だとかっていうのがあるんでそういったお店をどんどんどんど ん, どん紹介してあ世界ではこんなあの謎なあのコスパ生活ができるところがあるんだとか。 こんなブックが違うんだっていうのを紹介できればなと思っています今後もちょっとですね2020年はより移動しながらその世界各国のコスパ生活のリアルをまとめていこうと思っていますよかったらチャンネル登録していただいてまたいいねボタンを押していただいてぜひぜひあのね拡散シェアだとかしてもらえればなと思っていますどんどんどんどんやっていくんでよかったら世界編も見ていただければと思いますまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイ